あさあさじゃんじゃんバリバリ稼ぎますわよ。金銀財宝宝石に美術品、こうして囲まれていると。 心が潤うようですわ所詮この世はお金です金さえあれば何でもできますわそう思っておりましたけどこの世には金銀財宝にも劣らず輝くものがありますのね例えばそう ちょっとちょっと秘書一号定時だからって上がれませんわよ。まだ仕事は残っておりましてよ。仕事はまだまだ山積み。こうなったら少年あなたにも手伝わせて差し上げますわ。お礼の方は大相談でしてよ。あなたあのアマチョる陛下の騎士なのですってずいぶん崇峡なものですわね。 あなたが望むなら私が雇って差し上げましてよまずは見習いからですけれどねまったくあの甘っちょろお姫様ったら公務を何だと思ってるのかしら所詮この世はお金です金さえあれば何でもできますわリッチモンド商工会は私が一から作り上げた才能と努力の結晶なのですわ ハハハハ